演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はチャンネルこちらファミリーマートのファミリーマートの、ね、シュークリームとのパダブルクリームさ食たいと思いますうーん確かにこの前シュワシュワしててシュークリームっぽいんですけど何か山崎製さんの前にこんなパン出した気がしますけども ま、で, 使うのでいただしダブルクリームの今日は以前メニューしてますので、ね、乾燥はこちらだけになりたいいだます。 う ん, <咳>うん確かにシュー生地多い方とだといるので食感は通常のパンよりもちょっと歯応えのある感じもあるのですがちょっと皮の部分だけですねあくま で, で中のクリームもそれほどたっぷり入っているわけではないのでシュークリームというよりはクリームパンの品種として考えた方がいいかもしれません やっぱり本格的なダブルクリームシューの方がクリームも多いですしそこらの食感もしっかりしていてどうしてもシュークリームと比べると本源にはまた劣りますねなのでクリームパンの品種として担能するのはいいと思います、うん、というわけでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部収